頑張れ、当たってもう一人の私2人がかりでいきますミラーミランーミラ回回ーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミラーミるーミラーミラーリラーミラーミラーミラーミラーミーラーミーミラー 回るニューニヤープラスリバインベインもう一人ミランミラろ火の都心の降臨だ よ, りだよありがとう梨オちゃんを守るリバインベイン梨央を守るわピオレ・フェリチータもう一人の私ミランミラ<笑>万がんのよ回る回るニューニヤープラスインベイン うちゃん守るフーリバインデーセカイロバフリバインデーメジャーミナフィフリーインフレフェリチレフェリチータィタフィギュアーチフリータフレフェリチータフィギュアレフェリチ回タフ回ュータアクリー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 リワインデイン ピオちゃんのるールウィーバインデーのバタスキャックコンウインデーのバタスキャックコンウインデーのバタスキャックコンウインデーメの時にピオレフェリチータもう一人のミミラミラー 万華鏡キューニのニューニューニューニューニュのニューニュニューニーニューニューニューニューニューニューーニューニューニューニューニューニューニューニュニューニ ー, ー, ニ, イイー ニ, イイニューニュ ー, ーニューニューニューニューニのーニューニ ニュ ー, ヨークリス世界がかす曲光リヴァイン・レイン。